アメリカ人の子供は3歳になると誰にも習わなくても日常会話を話し始めます。3歳の子供が英語の言葉を覚えたのではなく3歳の子供の脳が生まれた国の言葉を話せるようになったのです。 英語の言葉の研究は脳と言葉の研究でした脳がどのように母国語の言葉を覚えていくかを解明する研究でした脳が母国語の言葉を覚えるためには3つの条件が必要なことを 発見しましまた日本人の脳が自然に無意識に英語を話せるようになるためには最初に英語の文字を知らないことが絶対条件でした。2つ目には英語をリスニングする時。 英語を日本語に訳して英語を聞き取らないことが必要でした。三つ目にはアメリカ人の3歳の子供の脳は英語の意味を理解する前に英語の音の聞き取り方を脳が完全に覚えてから 次に英語ののの言葉の意味を訳していくのですこの3つの条件を守ることで日本人の脳にアメリカ人の3歳の子供が英会話を覚えた同じ覚え方で英会話を覚えることができる脳を作ることが できるのです。<音楽>